おはようございます今日はここからですねこの辺から始めたいと思いますちょっと今日濁りありますねで浅間爪なんで死ぬはちょっと違うほら見えるようなんでトップですねのハッピーライブの5号駅の緑 から探っていきまーす。ちょっとさっき言うがいたんで、多分田舎村の子供とか。 魚は結構いるみたいなんで。一巡も一巡で。トップ出てくれれば。ちょっと面白いんですけどね。 こっち側は、塩の影響でちょっと濁りが少ないのでここから触ってみます う、はい。 そう。 That's it. よし。 次はちゃんと取れてまして。